ためになるラジオさあ今回も始まりました「大人のためになるラジオ」この「大人のためになるラジオ」ではちょっとエッチにためになる情報を紹介していきたいと思っていますこちら「大人のためになるラジオ」はエロ漫画読み放題サービスコミフロの提供でお送りしますお相手は天使向かいとあゆみさらですよろしくお願いしますよろししくお願いしま す, お願いします<笑>見ました<笑><笑>これ、はい、手元に、ね、資料があるんんですけれどもこれ見ました<笑>、はい、なんと<笑> こちらすごいですねはい、はい、あのグッズはははいいいの方がだいぶ<笑>はいはい、はいうん、進んだ模様でここにあのねもう製品版の資料としてね、えー、紙で頂 い, いてるもあるんですけれどもはいいやでも可愛いじゃないですかいやめちゃくちゃ可愛いですねキ、うん、ーホルダーねはいはいはい私のキャラクターを描いてくれてるあの先生が、ねはい、あの描いてくれてるんですけどすごいですよそうなんですよ、うん、あの私が使っているポットちゃんっていうこのキャラクター使って可愛 い, い でしっかり裏に、うんあのー、ラテックス製コンドームっていう書いちゃうんだね書いちゃうんだねいてあるってい う, <笑>うん書くんだね表だけ見ると、うん、本当にただの可愛いキーホルダーですよねそうそうそうそうあなんかそういうアニメとかお好きなのかなぐらいのね感じですよ。そそれがまあちょっとね歩いたらめくれて後ろになっうそ<笑>まあでもほぼほぼ見えないので、うんはい、キーホルダーとして使ってもらって。 そうですねはいはいはいは い, い中に何が入ってるかなんてむちゃくちゃ字がちっちゃいですから<笑>ねそのむちゃくちゃ視力に視力 7.0 みたいな影響だと分かんない<笑>大丈夫でしょ 7.0 はすごい<笑>、はい、いやすごいでも出来が思ったよりキーホルダーだからはい、うんうん。なんかなんとなくもっと大きいのかなゴア、うん、つくのかなっていう感じでしたけどゴ<笑>つくのかな<笑>なんかわかんないからだってどういうもんか<笑>あ、向井さん<笑>相当でっかいコンドーム使ってるやかましいわ<笑>もう恥ずかしいぐらい S サイズで言うんで す, 何, 言います<笑>何を言わすんですか<笑>でも本当すごいですねなんか収まりがいいという、はい、どんな感じで入ってるんだろうってうこのね写真だけだとちょっと気になりますけど、ねはい、どんな感じで入ってるのか気になります、ね、<笑>い や, いや違うなよあの攻めてるわけじゃないな言葉で<笑><笑>、うん、すごい出来ですね、うんうんうん、これじゃあもしかしたら次回ぐらいには製品版見れたりするのかなあ そうみたいで す,、ねはい、すげえ今はねあのサイトの方でもこの画像が見れますので、うんはい、皆さんももうイメージがしやすいと思うんですけど、まあ、この中にどのコンドーム入れようかなって悩むんだもう今から朝もうみんながあのちょっとワンピースどっち選ぶんだみたいな感じで<笑>コンドーム選ぶかな<笑>そんなことってあんのかなはいそれ女の子が「うん、わあかわいいキーホルダー」なんて手に取られた日にはいやもうバクバクでしょ<笑>何にもねこれこれすごい 竹に出てない大丈夫。<笑>ちょっとのタイミングでパカってやって今度も出てきたらもうすべておじゃんみたいなことないですかいやそんなことないです。全てあの夢の始まりですよ。まあここから、はいはいはいはい、え、まさかこれってってなるかななりますなります。すごい世界ですね。<笑>まあまあまあ、まあ、素晴らしいじゃないですか。ちょっとね、ぜひ次回はこちらの方見てみたいと思います。はい、はい、楽しみにしててください。はい